私たちの救い主、イエス・キリストの証し。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものは、この方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には、命があった。この命は、 人の 光, であった光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった神は実にその一人号をお与えになったほどに世を愛されたそれは巫女を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神が巫女を世に使わされたのは世を裁くためではなく 巫女によって世が救われるためであるイエスは人々に語られた私は世の光です私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますイエスは言われた私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですイエスは言われた子供たちよ 私はあなた方に新しい戒めを与えます互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛にとどまりなさい私が父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒めを守るなら 私の愛にとどまっているのです私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の戒めです人が自分の友のために命を捨てることこれよりも大きな愛は誰も持っていません私が命じることを行うならあなた方は私の友です新海約聖書「ヨハネの福音書」より「 私も闇の中に生まれ神を拒んで生きてきた一人でした闇を照らすまことの光私を見つけてくださったその方に友と呼ばれること永遠に彼の愛にとどまることそれが私の願いですこのキリストイエスのメッセージを聞いてくださった全ての人に願いますキリストの愛にとどまってください死んでも生きる命を得てください光は闇の中にこそ来られたのです 他でもないあないああたが光とと共にあることそれが何より神様が望んでおられることです「友のために命を捨てる以上の愛はない」と言われた通りイエス様は私たちを友とするため私たちの神への背きの罪に対する裁きを身代わりとなってその身に受けられました人を愛しておられた故に神様ご自身が自分の命を引き換えにして 神を忘れ離れてしまった人々に神様との和解の道を開いてくださいましたそして約束の通り彼はよみがえり今も生きておられますイエス様の死と復活を自分のためであったと信じ受け入れることが神と共に生きるたった一つの道となりましたどうしようもないと思えること 私たちの知識では知り得ないことはたくさんありますただ一つ言えるのは神にできないことはないということです私にも病がありますあらゆる困難が起こり得る人生です神と共に生きることが必ずしもそうした出来事を回避できることとは限りません癒しも超自然的な奇跡もあり得ますしかし何より大きい奇跡はそんな山も谷もあり 最後は死ぬしかないと思われた人生を友なる神様がいつまでも共にいてくださるという喜び確かな希望と永遠の命を握って歩めることですこれは私にとって何にも変えられない幸せですイエス・キリストには私たちの人生の根幹を全く作り変える力がありますこれは人生という長い旅路にとって大きな奇跡だと思いますその奇跡を 受け取ってほしいと思います一言お祈りします心を合わせていただければ幸いです永遠の命の輝きがこのメッセージを聞いてくださったあなたと共にありますように天の父なる神様あなたの一人をイエス様を信じあなたの愛を受け取りますあなたを知らずに生きてきた日々の背きをお許しください私の命をあなたの光の中にかくまっていてください 今より後の人生をあなたに委ねますあなたと共に歩みますイエス・キリストのお名前によって感謝しつつお祈りしますアーメンもっと神様のことを知りたい聖書のことを知りたいという方疲れた方何らかの重荷を負われている方はぜひお近くのキリスト教会に足を運んでみてください私もプロテスタント教会に所属する一キリスト者です ご清聴ありがとうございました。